元気祭り開催誠におめでとうございます私たち今年で10周年を迎えることができました今年の演舞曲は5年前ちょうど50年の祝いに作った曲「心」です5年前は普通に当たり前の生活だったのがいろいろと状況が変化してきました その中でも私たちウフフの元気な笑顔だけは変わっていません。桜の舞い散る中、ウフフ元気よく舞いたいと思います I'm coming! そはい、いやつだそ れ, そ れ, それどうぞは 心をかけて感謝の気持ちでよさこいの練習に始めます 踊れることへの感謝の気持ちを込めてありがとうございました